八幡あなたと2人でレインボーみまで楽しくレインボー忘年会禁煙会女子会観光現会などパーティーにたりなプランをご用意 Jesus. <laughs> いきましょう。